はいおはようございますキョもンです今朝6時6分来ました真っ暗ですけどね。赤灯台やってきましたそれ で, ではこれから、まあ、ちょっと GPS とって揺らいでるんですけどこれを焼いてそれからバス乗って 奄美空港に向かって、そっからタクシーに乗って誤る岬に行って で, でもう一個ポータル壊してでその後ですね。北の方の灯台を壊しに行きたいと思います。いや、うまくいくかな。まあ、時間かなり余裕があるんで行けるかなと思うんですけど、まあいかんせん。多分使いにくいね。あの壊しにくい。あのポータル使ってると思うんで、時間かかるかな はい、頑張ります。それでは。はい、それでは、えー、ポータルの方を、はっあの壊して。移動してきました。まあ、なかなか厄介なポータルでした。うん。まあ、でも。世界中見たら、まあ、ね。やっぱり東大。厄介なところ多いんで。うん、覚悟してました多分、今から行く、北の方の東大も。普通じゃないんだろうなと思うと、はい。ね。 あの実際に近くまで行かれたあの青の人いたんですけど、まあ、焼いてないんでなんかその焼かなかった理由があるんだろうなと思ってますけど、まあ、行ってみて確かめたいと思います、はい、それでは、えー、バスで移動したいと思いますーダムに到着しましたタクシーで送ってもらったんですけど地元のタクシーの人も初めて来たという言ってました は、すごい場所ですね。まあ、イングレスやってなきゃ、こんなとこ来ないと思います。多分ね。わあ、飛ん こ, この後歩いてあの謝る岬行くんですけど、間に合うかな、まあ？間に合わなかったらまた明日。明日とかまあ、後日来ればいいかなと思う。はい。ちょっとピンクカットしていきまーす。 はダムからですね。この誤る岬までめちゃくちゃ歩きました。今、えー、バスまであと5分前疲れました。頑張ります。 はい、それでは、えー、東大ポータル焼きました。えー、それではですね、ま今日は北部の方全部あの遠く飛んでるポータル焼いたんで、えー、次はですね、えー、中部から南部にかけて飛んでる、えー、ポータルの方を明日焼きたいと思います。ここがですね一番楽しみなんですよね。あの落ちてくる鍵、はい、それがあのま東南アジアで使えそうな鍵が。 あるんでまあ私的にはもう今日リンク切ったとこどっちかっていうとどうでもいいようなとこなんですよ、ね、はい、まあ、ただ日本の皆さんがねこれ切って楽しんでもらえればいいかなと思ってはい切ってみましたはいそれでは引き続きどうぞよろしくお願いします はい、今日もですすそうっすね、午前中というか、朝のリンクカット、ね、3本切ろうと思ったんですけど全て、ね、電波が圏外でリンクカットできませんでした悔しいな、まあ、そういうところ使ってくるんですよね、やっぱねねしょうがない、またいろいろ考えてリベンジしたいと思います。 はい、それではえー、目的地に到着しました電波の方も入るんでこのままリンクカットもできると思いますここのリンクカットをしてでそれで3本飛ばしてでそれから奄美の中心部に戻って2本リンクカットしてあとは沖縄の皆さんにお任せって感じです、はい、いやこれ楽しいなやっぱりいいっすねイングレスね、うんまあ、こういった感じで 連携してやるのもいいと思いますいつもはやっぱり一人でやってるんでですねうんやっぱり日本に帰ってくるとやっぱりこういった楽しみもできるんですね、はい、それでは引き続きよろしくお願いしますはいそれでは浜しにいやつとに到着しましたやっつすりリンクスカットします、ね、それではおかないですそれでは気をしてたリンクス全部カットしましたいいですねあとは沖縄でいじるなり好きなりま焼、あ、くなりですね ように料理してください。はい、それでは今後ともいろんなとーヒーで。えー、イングレスの方を楽しみたいと思います。それではよろしくお願いします。